こんにちはスーパー中の店の八谷です今日ご紹介させていただく商品は元祖空調株式会社空調区さんの新しい機械ですね 14.4 ボルトの機械になります特徴はこちらですね。ターボモードこれ5分間だけなんですけど瞬間冷却で 14.4 ボルトまで上がります通常はこの揺らぎモード連続モードの11ボートで使っていただくと大変涼しいです、はい 5時時間間から7こちら機械の方がパ、えー、ンバッテリーセット1万9900円こちらベストですねベストこれもう新型のベストになります柄が か, かっこいいこちら、えー、3500円合わせて2 3400円で販売しておりますので皆さんよろしくお願いします